ちょっとはいサムちゃんなんですけどはい ま, まんずが…で言いたいことはな い,、うん、<笑>いや分かるよもの も, も, のも何となく分かってる、はい、何となく俺らもわかってるあるんですよ何この家の、うん、電気ガス水道代ですだな<笑>、はい、リーダーが怒ってるよ<笑>リーダーが怒ってるちなみにその俺ら二人で住んでた時の 1K の光熱費<笑>は月どんくだった そういういもろもろ合わせて1万ぐらいだったかな、うん、そのガスとか季節によるけどねうん、うん、一軒家とかいまあ一軒家一軒家軒軒家家の世帯でいうと、うん、あのー、平均で電気がまず1万2千円、うん、水道が6千円ガスも6千円ぐ、うん、らいで2万4万0千円2 万, 4千あー2万4千円って聞いても俺高いと思う高いよなでしかも2月なんて そんなまだ入りきってないんで俺は全員。はい。えこの家ちょっとじゃあ教えて。言います。言いません。三<笑>万七千円です。二月？ 3… そんなことある？ちゃんと住んでない状態で見ていいですか僕？ 7… 何が高いの？電気代ですね。電気代どんくらい？二万五千円。高い？<笑>お前電気代でさあ一般家庭超えてんじゃん。 え, ね、え、なんでなんでそんなことないの3倍以上でえ、なんで4倍近いぞんでだやっぱつけっぱなしが多いと思いますねいやいやいやいやいやにしてもだと思うよ俺どうしよっかうしよっかでも電気とかもさ家帰ってくると高校とついてるときあるよねそうですね誰のために今ついてる電気っていうのいっぱいある、ね、それは確かに<笑>自分の部屋電気消さないで帰る 出てったらね罰金所カ<笑>あー、そのつけっぱとかあってことトああ、いいよいいよカまんず行くわ、まん行くわつけっぱつけっぱはその場で千円超中カまじカまめっちゃ取るじゃんめっちゃ取るじゃ ん, ゃじゃん今頭おかしいって思われた<笑><笑>その場でしかもカえ、じゃあどうするカまんの部屋今見てるじゃあちょっと待ってください ど、どうマンズの部屋とりあえず今行ってみるちょっと待ってくださいだってそれはお前1000円って言ったんだからマンズくは確かにそりゃそうやな<笑>それはそうだよ、ね、な何何何俺寝起きでいやわかんないそうかもしんないだって今だってリビングにいるのにマンズの部屋ってどうなのそれはえじゃあちょっと一回見ていきます<笑><笑>何それ何それ、ね、<笑>それは俺らで行けなる何なんでそれは俺みんなでいこう 手, 手間取らせたくないでいやこ う, う行こう行こういこう行こう行こう カ行きますかいこう行きます<笑> お, いいい お, いおい、めちゃめちゃついてるぞおい、めちゃめちゃついてるぞ お, お前の部屋いや、でも徴収するのは俺なんでカあはははトだからったこてここで 1, <笑>千円自分に渡すよいや、違う違う違 う, 違うそれはまたカお前のお金なのわけじゃないでしょカ<笑>はい、まんず1000円はいすみませんでしたい や, いやでもしょうがない今回なしでしょ。ういいんですか 全然ちょっといちょっと<笑>あ勝ってそれは違って<笑>どっちどっ ち, どっ ち, どっ ち, どっち あ、待ってここだここ一個だ。れこれもついてるぞ。それは違う。あ、撮影は撮影でしょ。い は, は, は大丈夫だな。うん、はい、これカンタ。これ誰の？カンタの。一番最後に来たのはカンタ。ここ消すやつあったらおかしいだろ。<笑>ルールなかったんだから。はい、ここここはカンタ。ルールない状況であれ消すやつ嫌だろ。う<笑><笑> だって別にこれ今消えてたても大丈夫だし。でも今マンズ今消してないよ。あ、<笑>あマンズ今二千なんじだ。お前も消してない。いやいや俺ここだどうだとしてねえお前。はいはい。おいー、うんうん。あ、待<笑>ってここは？あれはフロア。<笑>はいマンズ出たー今。えーえー、今そこでたからそこ。<笑>トラップじゃない。<笑><笑><笑><笑>そんなやられたな。 嘘じゃないですか嘘つくじゃないですかト通<笑>する<笑>部屋出すってな部屋出すよだって<笑>部屋出すよもうお金取れるからしたらもう一日電気つけなか怖かったよ<笑>暗闇で生、ね、暗闇でみんなもぐらみたいな生活しだすから<笑>夜8時にはみんな寝てるトだ<笑><笑>太陽とともに起きて寝るっていう な, なはいということで、じゃあサブチャンネルでしたありがとうございました